クロマキー合成の説明をいたします。こちらのオートキーをクリックすると。自動でクロマキー合成をします。また、こちらでクロマキー合成のオンオフの切り替えができます。そして、こちらのエクストラ。こちらでより詳細なクロマキー設定をすることが可能です。また。 こちらのスポットツールを左クリックするとこのようにスポイトマークに変化します削除したい箇所に持っていき左クリックをしそして右クリックをすることで選択が解除され削除する色を直接このように指定することができるようになりますこちらの UVY カラーで 削除する色の範囲を指定することができますまたこちらで このようにさらに細かい設定もできますまたこちらで範囲を指定することができますまたアウトの数値を変更することで 物体に反射したこの緑の縁をこのように消すことができますこちらで映像の反転をすることができますまたアルファノイズフィルターこちらでクロマキー合成のちらつきを 制御することが可能になりますこのようにちらついていますがこちらを赤く選択した状態で数値を上げるとちらつきが抑えられたのが見てわかります黒巻き合成をするときにたびたび縁に白い線が残ってしまうことがよくありますが こちらのアルファエッジフィルター。こちらを使用することで解決することができます。このように。縁が綺麗になったのを見て取ることができます。また。こちらの小アルファマスクを押すことで。また別の視点で。透過された部分を確認することができます。また。 このようなクロマキー設定をこちらでセーブすることができます変更してしまった場合でもリロードセッティングを押すことでセーブした状態に戻ることができます続いてクロマキーの詳細設定をこちらのエクストラで設定いたしますこちらの Use Extra こちらにチェックを入れスポイトマークを左クリックし削除したい箇所に持っていき左クリックを押して右クリックを押すことで選択が解除されます。そうすると指定した色がさらに削除されたことが見て取れます。またこちらで削除の範囲を 変更することができます。四つベッドに。削除する色を指定することができます。また。こちらをクリックすることで。削除した色を。 指定することもできますこちらでは削除しない色を指定することができます先ほどと同様でこのようにして色を指定することもできますがスポイトツールを利用してもこのように選択し 残したい色を指定することで色が残ったのを見て取ることができますこちらのカラーコレクションでは指定した色を変更することができますチェックを入れ変更したい色の箇所を選択しますそしてまた こちらではどの色に変更するのかをこのように指定することができます設定が完了しましたら OK をクリックしますまたこちらのエクストラの詳細設定をこのようにオンオフと切り替えることができます 以上でビデオセッティングの説明を終わります。